ちょうど今オープニング撮ってたんで、はい、今日だらこの説明をどうぞ、左はいは一番きなり、ねねまあ。20分って、これ、早食いするにはかなり長い時間設定で。 時間当たりに食べる量の積み重ねでさがじわじわと、はい、さあそれでは続きまして配送戦に移らせていただきたいと思います、はいはい、<笑>ええ曲あっええ<笑><た><笑>、ね、ででっえですか。<笑>す ちょうど今オープニング撮ってたんではいよかったらこの説明をどうしたのいきなりはい<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あのニキタマ様の代表の落ちたんですけど<笑>はい、はい、お願いしますしお願いしますこの機会はですね今年の<笑>、えー、今年からサンデーさんという会社が あのー、冷凍自動販売機として、えー、と今稼働してるものなんですけどもたまに見ますよねこれたまにあります最、ね、今最近ここ最近ちょこちょこ出てきててう、はい、まい、あえっとじゃあこれ世界の餃子ちょっと買ってくださいどうやってんだこれじゃあ画面で 3, 3? で, これ見てごらん、ね、で買うカートは買う買うです買うえっ<笑> すげえ全然勝ちの自販機だありがとうございますありがとうございますどれが得意というかどれがやりたいっていうのがありますか俺は一番きついになりたい個人的な気持ちはねだけどパーチャーえパーチャーかなでもその任せたりとあとなんかわかんないなんか俺はその作戦とかも立けられないからそれは得意じゃんなんかあいあ相手の順番予想してじゃあ相手に対して誰かに当てて<笑> プレッシャーかけてうまくやるみたいな。多分、今回は取引が早いで言うと、別に相手に合わせるわけじゃなくて。多分絶対米と面にしたうがいいと思う。ーでマックさんは早いと胃が伸びるだから、わざわざ麺に攻めなくても1番伸びにくい。米でやってくれた方が多分、ね、相手の為替が。あるで多分。 母ちゃんで君も、まあ、だから結局はあれか、まあ、どっちかっていうとまあでもそうか新名線のほうで考えたらやっぱ絶対勝ってくるのに困るマジで。ま<いや><笑> これマジで、マジでスタート、増えなかったら、大風になるから、多分。大丈夫、勝てるか負けるか、はどこといっても一緒なんで大丈夫、食えるか食えないか、どこっちか。これ俺らもモチベーションがあるじゃん。<笑>あ、いった、あいつ、ゆうげんじゅうこいったわ。<笑>俺もやらなきゃ、なれるから。らいいっすね、増、はい、しますよ。<笑>僕は、やっぱり、ちょっと、10分っていう、ぶりだと、やっぱり、あんまり。記録が伸ばせそう、はい、かもしれない、知らないから、やっぱ。 チャンはい。いあ20分そんなっかい、まあ、長いない長いですけども一番すいいは結構チャン 本当に、水飲んでもそうです、ね、落ちないよね飲ん、ね、じゃん結構瞬発力あるんでけどチャーハンは多分もうひたすら時間あたりの食べる量の積み重ねで差がじわじわと広がっていく感じだから運転、うん、もあるんですよね、じゃあ落ちるか落ちないかい、ね、あの落ちなかったガチャ聞いたら負け必要よ。けど中田の調子になりますそこは祈りましょう一回<笑>、はい、勝つぞ、ボードで行きますかちゃんあ、これは、はい、はい、お願いします絶対勝つぞ、ね、はい、はい 絶対やるぞ！あー<笑>ガオー東西チームバトル東の陣中堅戦を始めたいと思います東チームマックス鈴木お願いします西チーム川沙おいしますメニューチャーハン1皿 350g20 分の時間制限でございます さあ、始まりました。中堅戦チャーハン大食い対決。川ザイ選手対マックス鈴木選手。実況解説は私、篠剣が務めさせていただきます。さあ、まずはさらっとルールの説明から。食べる食材はチャーハン一皿 360g。餃子の王将のチャーハンが、まあ、300g 程度なんで、だいたいね、その2割増しぐらいですね。うん、そして制限時間は20分となります。まあ、20分って、これ早食いするにはかなり長い時間設定で、 まあ、普通の人ならねもう早食いなんて10分もやり続けたら息切れしちゃうんですけど、まあ、このお二人に関してはねもうマジで胃袋ブラックホール底なし沼なんでもう20分じゃね逆に胃の量を使い切れないんですよねだからどれだけ、まあ、20分の間に効率よく食べ進めて胃袋より多く使い切れるかの別の次元のゲームになります、まあ、普通の人ならねもう1分 2分とかの早食いで考える、まあ、食材の回収の仕方だとかまあ、水飲むタイミング量とかをね20分のスパンで実行するんですねもう同じ人間とは思えないですねああ、もう今の話からどれだけこの対決のレベルが高いか分かっていただけたかと思います さ戦況の方はマックスさんが早くも2敗目を完食して一歩リードですね、まあ、最初の1分半足らずで2皿 760g 驚異的なスピードです、まあ、序盤でねリードを稼いでおくという戦法でしょうか、まあ、実はねこのカワザイル選手対マックス選手っていうのは前大会第1回のガオにおいてもね同じ対戦カードでやっておりまして、まあ、その時はね今回と逆でカワザイルさんがね序盤大きくリードをして まあ、マックスさんはね常に苦しい状況を強いられてたんですね、まあ、その反省を生かし今回はね最初にリードを稼ぎ、まあ、心身ともにゆとりを持とうという考えなのかもしれませんさあここで川ザイルさんが3回目を手に取りますそして間髪入れずにマックスさんが3回目を完食なんと開始2分でいっぱい差がつきました、まあ、これはヤバすぎますねうんいやね何がヤバいって 別にね、カーザイルさん食べてるスピード全然遅くないんですよ。おそらくね、皆さんの感覚だと、まあ、カーザイルさんが早歩き、マックスさんが全力ダッシュぐらいのスピード感覚だと思うんですけど、まあ、カーザイルさん1分で1皿 360g 食べてはるんですよね。まあ、つまり10分だと 3600g、3.6kg 食べていることになります。これ10分で 3kg、これめちゃくちゃ速いですよね。しかもカレーとかラーメンみたいな、まあ、比較的ね、飲み込みは 食材じゃなくてチャーハンですからね早歩、まあ、きどころか新幹線ですただねマックスさんがねもうリニアモーターカーだったんですよねこのスピードで食べて2分でいっぱい差をつけてくるいやマックスさんって普段ねすごいフランクで僕たちの目線に合わせてはしゃべってくれるんで忘れがちですけど、まあ、改めてねこういうとこ見るとねやばいなって思いますね もはや自己天才と割り切っていいレベルのこのいっぱいさですけど、まあ、数字だけ見て語るならばカレーとかラーメンならまだしもねこの食べにくいチャーハンでのいっぱいさはねなかなか苦しいですねあ、まあ、先ほどもちらっと触れたようにチャーハンっていうのは大食い難易度 SS 級の食材で、まあ、そのね主な理由は水分が少ないからですね、まあ、食材の食べやすさを決める大きな要素の一つとして、まあ、水分があって、まあ、水分が多いカレーとか 卵かけごはんまあ、うどんとかは、もうまさにね、飲み物と言っていいぐらい、するすると食べることができます。あまあ逆にね、あの、水分の少ない食材は、もう喉に引っかかって、なかなか飲み込めないんですよね。まあ、チャーハンとか焼きそばみたいな、炒めた食材っていうのは、もうその過程で水分が飛ぶんで、まあ、大抵ね、この水分少ない系の食材になります。あ ととと極端なな例を挙げるとンパンとかになりますねマジで単体だと一生飲み込める気しないあ、まあ、そういった食材をね、まあ、今回みたいなスピードが求められる勝負で食べるとなると、まあ、かなりの量の水を飲む必要がありますただね、まあ、水を飲むとその動作自体に、ね、ロスが生じる上に、まあ、当然ねあの食材の重量以上に胃を圧迫するんで、まあ、何もなしにスルスルと食べられる水分ある系食材と比較するときつくなるわけです まあ湯圧迫って言っても知れてるやろって思うかもしれないんですけど多分ねチャーハン 3キロあったら、まあ、このスピードで食べるとなるとね、まあ、最低でも2リットルぐらいの水を飲むことになります、まあ、合わせて5キロですねそんなバカなって、まあ、思うかもしれませんけど、まあ、皆さんのよく知るね王将のチャーハン、まあ、300グラムを食べるときに、まあ、コップ一杯の水を飲むとしたら、まあ、コップ一杯の水がね 200cc ぐらいなんで、まあ、チャーハン3キロ換算だと水 2000cc、まあ、さ 説明したらね2リットル程度になりますんでまあ、意外とね水の重量ってバカにできないんですよね あ,、まあとはね物にもよりますけどチャーハンの場合、ね、油や香辛料も量を重ねると負担がでかくなりますまあ、このようにねもうチャーハンはね大食いきつい要素の数え薬物みたいな食材なんで、まあ、チャーハン一杯の差っていうのはね見た目以上に重いですねああ、まあでもねこういう食べると重くてきつい食材に限って、まあ、普通 普通に食べるに限ってはねめちゃくちゃ美味しいんですよね。あー さあここでマックスさんが8杯目を完食そしてほぼ同時にカワザイルさんが7杯目を完食しましたこの時点でマックスさんは 360×8 で 2880g ワザイルさんは 360×7 で 2520g を完食しておりますまだ折り返しもいってないのにすんごいペースですね僕が死にそうになりながら30分ぐらいかけて食べる量ですこれあまあ現在ね8分弱 経過しておりますけど、まあ、開始2分でいっぱい差がついてからは、ね、その差に変化がなく拮抗した状態が続いております。 まあ、きっ抗していると言いましたけど、まあ、マックスさんは少しでもリードを広げようと、カーザエルさんは開いた差を少しでも縮めようと、まあ、両者常にね、フルパワーで食べてる状態なんで、まあ、決してね、お互いに様子をうかがっている、まあ、いわゆるね、冷戦のような状態ではなく、もう全力でぶつかり合った結果、まあ、相殺してね、平行状態を保っているといった感じです。あーちなみにね、これ、一杯あたりのチャーハン食べるペースも、その開始2分以降はね、ほぼ 変わってないんですよ、ね、もうずっとね、1分15秒ほどを両者キープしております。 い, やね、いくらね、まあ、胃袋無尽蔵とはいえ、まあ、こんだけねもう全力で食べ続けてたら、まあ、集中力切れて少しぐらいはペースを落ちるのが普通なんですけど、まあ、これはね、まあ、とんでもないこと起こってますねあ、まあ、お互いに少しでも手を緩めたら、まあ、勝負が決まってしまうというのがね分かっているんでしょう、まあ、この時ね僕は後ろでもうサイヤ人の戦いを見るヤムチャのような視点でこの戦い見てましたけど、まあ、すごい緊迫感でしたね 固唾を飲みすぎて喉がカラッカラになっておりました<笑>さあそういや皆さんねお気づきかもしれませんが、まあ、チャーハンのお皿が途中で変わっているんですよね、まあ、あまりにもね2人の食べる量が異次元すぎて、まあ、お皿の数が足りなくなったからなんですけど、まあ、チャーハン皿からカビの平皿になっております まあ、これね、一見何も影響がないように見えるんですけど終わりです、まあ、チャーハン皿って、まあ、壁があるんで食材集めやすかったんですけど、まあ、平皿はね、もう見たまんま真っ平らなんで、まあ、食材集めようとした時ね、まあ、力加減間違えたらね、まあ、チャーハン皿の外に吹っ飛んでいくんですよねあ、まあ、これね、現場で見てたんですけどもうチャーハンのパラパラ加減も相まってもう想像以上に米が滑ってね、結構していきます まあ、チャーハン皿の形ってねちゃんと意味あったんやなって思いましたねもうこの画王では皿の外に落ちた食材とかも、まあしっ しっかりね、もう後で拾い集めて測量されるんでもう外に吹っ飛んでいった食材は、まあ、実質食べてないのと同じ扱いですね、まあ、チャーハンは頑張って集めた時間がね全部無駄になっちゃうんでかなりのロスになります、まあ、だからね回収するときにね心持ち優しくスプーンを動かす必要があるんですねもう早食いの勢いでねグワーってやっちゃうともう全部落ちていきますまあねお互い同じ条件なんで まあ、平等ではあるんですけど、まあ、こういうね急に来た平皿に対してどういう風に食べると一番ね落とさずに効率よく早く食べれるかとかを、まあ、いち早く見つけるという能力でまた差ついたりもしますよね、まあ、僕とかねガサツっていうよりも力加減単純に下手くそなんで、まあ、チャーハンの塊に丸ごとスライドさせて吹っ飛ばしてしまいそうですあー まあ、ちなみにこういったね、急なハプニング、まあプチハプニングみたいなのは別に珍しいことじゃなくて、まあ皆さんの知るね、某大食い用の大会とかでも、なんか外でやったりすると、なんか唐揚げが冷めてカチコチになっちゃったり、めちゃくちゃ風が吹いてて、紙コップが吹っ飛んでいったりするっていうこともよくあるんですよね。あとはなんかサイクルが早すぎて、お好み焼きが焼けてない状態でできたりって、まあそれに比べたらね、この紙皿、平たい皿っていうのは、ね もしかしたらまだ可愛いかもしれませんね。 さあここでマックスさんが13回目は完食一方カワザイルさんが12杯目がまだ3割ほど残っておりここで10分以上続いたきっ抗状態が崩れましたね逆にね10分ずっと続いてたのがやばすぎますあ、まあ、マックスさんはねほぼ変わらないペースを保ち続けていますがカワザイルさんの方がねちょっとペースが落ちましたね、まあ、さっきからの様子を見るにチャーハンが胸に突っかえてしまっているようです、まあ突っかえる 大食いできるけどどういうことやねんって方のために説明すると、まあ、食べ物って喉を通ってから胃に到達するまでに食道っていう期間を通ってワンクッション置かれるんですけど、まあ、そのね食道に食べ物がおる状態を指します、まあ、つまりね食べ物が胃まで落ちてないんですねあまあこれはねチャーハンとかの水分が少ない系の食材だったりお餅みたいな粘度が高い系の食材などもういかにもね滑りにくそうな食材 で起こりやすすいです、まあ、こうなるとね以降の食べ物が入りにくくなるんで当然食べるスピードも大幅に落ちます、まあ、対処法としてはね水を飲んで流すっていうのが主なんですけど、まあ、一度つけ 変えちゃった食材はねなかなか押してくれないんでもう必要以上にね水を摂取することになって、まあ、しかもねその間食べ物はね当然ね口に運べないんで大幅なロスとなりますあまあ予防策としては、まあ、こまめに水を飲むことですね、まあ、このつっかえるっていうのは、まあ、急にね起こるんじゃなくて、まあ、徐々に徐々に食材が、まあ、食道に溜まっていって起こるんで、まあ、こまめにね水で食道をきれいにしておけば大丈夫ですただ一方でね、まあ、水は、まあ岩 すするんんでで、まあ、できればねね使いいたくないんですよ、ね、だからこの食材がつまらない程度の、まあ、必要最低限の水を摂取しつつ、まあ、残りを全て食べることに回すのが一番の理想であり、まあ、フードファイター側もねそうなるように調整します。 ただね、これもね、言うのは簡単なんですけど、まあ、実際ね、かなり難しいです。まあ、特にね、今回みたいな相手がいる状況だとなおさらです。まあ、川沙恵さんからしたらね、もう一生マックスさんのペースが変わらず、差が縮まらない、で残り時間も迫ってきてるんで、なんとか現状打敗したいってなった時ね、まあ、ギアを上げる必要が出てきますよね。 ただそうなると自分が安全に食べることができていたペースから逸脱するんでもう無理してる状態なんですね。で、そうなるとやっぱこういうね喉が使えるとかそういったリスクが出てくるんですよ。ただまあこれはね、川イルさんが悪くなくてもうそのように無理をさせるまで10分以上同じペースでリードを保ち続けたマックスさんがね、もただただやばすぎましたね。まあ、これがね、仮に僕がね、まあ一杯のハンデを川イルさんに対してもらってやったとしても、まあ、2秒で追いつかれますよ。 あさあここでマックスさんが15杯目を完食残り時間は2分を切りました止まりません、マックス鈴木選手。 まあ、この時点で食べた総重量はチャーハンだけで 5.4kg 水分量込みだと 8kg は優に超えているかと思いますやはりねもうとんでもない戦いになりましたねあーしかし川沢ルさんも最後まで食らいついていきます、まあ、このガオという大会は団体戦なんでこの中堅戦における差食べた量の差がそのままねチームの差として対将戦に引き継がれるんでこのね川沢ルさんの奮闘は生き続けます さあいよいよここで1分を切りました長いようであっという間だった20分の戦いもついに終わりが近づいておりますてかお互いに水分込み7 8キロを食べてるはずなのにむしろスパートかけそうな勢いなのマジでやばすぎますねあさあここで川沙莉さんが14回目を完食総重量は 5040g で残り時間が30秒を切りました先鋒戦でもお話ししたように制限時間終了時に口の中にあった食べ物までカウント されるんでこの数十秒の立ち回りは非常に大事なものとなっていきます。さあどうなるか。九八七六五四三二一終了です、えー。それでは調整したお二人から一言ずついただければと思います。マックス鈴木さんどうでしょうか。まあ20分走り切れていたのかなっていうのはやっぱ少しでもね。 江戸前線にバトンを渡したかったなというのが一つと、あとは、ちょっとまあ個人的な話になるんですけど、前回、自分なんか、あちゃん勝って、たぶ結構プレッシャーあったと思うんですよ、やっぱり、やっぱ、お笑い者の立場ってやっぱ分かるんで、自分は、プレッシャーとかもあったと思うんで、その中はすごい頑張ってたなっていうので、実はさっき初めて試合終わって話したんで、それは一回も話してなくて。 試合で会話できたような<笑>分になって<笑>あれなんですけど多分いろんなものと戦ってたんだなと思うので僕はリスペットを受けたいですね、感謝ですはい、そんな感じですありがとうございます開始しましたね、和田さんいかのご調査はい、はいはいえーまあ、前回、えー、お店の正解で、まあ、10g で買ったとはいえ、まあ、僕の中では本当にあの勝った気がなくて今回は本当に、えー 形のある結果で勝ちたいなと思って今回いろんなことが僕らの実況で負けてもう1回負けてしまい最後の試合にいい形で、えー、送り出せるとうのを手当て本当に申し訳なく思いますがこれを機会に頑張っていきたいと思いますありがとうございましたありがとうございますおさげ熱いバトルありがとうございましたありがとうございましたそれでは 続きまして、対長戦に移らせていただきたいと思います。